うわあああああ。雨うぜえ。傘がね。この辺店も何にもないしな。あ、ちょっとあそこで雨宿りさせてもらおう。うわあああああ。おっす、道場君。一つ人格完成に努めること。 えっと、道場君。一つ、あれじ、じゃ、じゃ、行くこと。一つ、誠の道を守ること。一つ、誠の道を、じゃ、行こと。一つ、努力の精神を養うこと。一つ、努力の精神を養うこと。一つ、礼儀を重んずること。一つ、礼儀を重んずること。一つ、決起の意をましめること。ことこと<笑>長いな。一つ、決起の、じゃ、じゃ、あす。あす、正面に、礼。にわかや。 <笑>なんだこいつ<笑>。あっ、ボロマラ兄貴、ふわり塾へようこそー。よく来たな。ここはふわり塾や。そのたるみ切った体を鍛え直す地獄の肉体矯正施設や。ちょっとキャラ作りすぎて何かよくわかんないがあってきてるけど大丈夫。ム、う、カ、ん、つくなこれも。<笑> いやいいよいいよきついのやめようよもう大変だしさ別計画やろ今日はふわりー塾長から特別課題が用意されてるもしクリアできんかったらふわりー塾長からお願いがあるらしいわ容赦ははしない。覚悟はいい覚悟なうやってうか何だこのこれ<笑>もう帰りたい<笑>帰りたい<笑>えなにだってさそれ成功したらなんかいいことでもあんの ないじゃん絶対ないじゃんちょっと絶対やんないかんねん逃げるのか、えー、いやいやいや逃げるとかさ逃げないとかそういうのじゃなくて別にそういう話じゃ な, なくないじゃボロマルニキの先輩ってことでふわりの勝ちやっぴーやってやるよこの野郎ふわり塾ふわり塾特別企画 早速、やっていきましょうやってこ う, やってこう誰からやるあじゃあ、俺やるよ あ, 僕 や, りますあ僕やるよ 僕, 僕やる、僕やるじゃあ、オタキチかやりますね<笑>やってやれオタキチやってやるやってやれ。<笑>や、ってやれ<笑>や、ね。やってる、ね、やってる、ね、これね、こう一回フル、フルタイプそうフプ、はい、フルタイプで行くしフル大丈夫<笑>こういうような触れてない感じするけど、すご い, <笑>い卓球、決めてる卓球<笑><笑>スマッシ<笑>メガネやってるやつ大体卓球やってるから <笑><笑>うそうだだなっってて思う<笑>一回やってみる何、うん、何した今<笑><笑>今何した今だからちとった今今練習だよね練習練習練習 ね, ーね確かめたんでねー確かめなるほどね。<笑><笑><笑> ダサいよそれ。 <笑>持病の腰痛が<笑><笑>ダメだおいおい。ょう今日はここまでみたいな<笑>おい<笑>急に病気持ちの設定やめろ、えー、ふわりちゃん任せた結局こうだよ<笑><笑>よくわかってる<笑>ふわりちゃん結局これだよ、ね、<笑>ちょっとっっててってて蹴っみ、うん、蹴っていって蹴ってみってえっ蹴っている？おりゃっおりゃ<笑>おりゃっ<笑><笑>おりゃ ぶぇぇぇあほ ふ, ふ, ふわりめわ目悪くなっちゃったのかなあ、全然見えない僕らのこ、ここまででふわりちゃんの足もっと高いかしらに<笑>うふわりはね、嬉しいんい嬉しいそうふわりなんか身長低いって言われてるからさ<笑>あ、そうなんだなんかこう、ね、初めてこれが見下すって言わすかあは<笑><笑>コラボする相手相手にさみんなにさにふわりちゃん顔でかいって言われてる顔でかい<笑>そんなこと言われてるなみてこのかわいそうこの、に、に、 二、二、匹、二匹、二 匹, 匹を見てこれこれ見て、ほらフワリ五十メートル下がってないよ<笑><笑>同じ位置だからねこれねほら見ろ、フワリは顔が小さいんだいや顔小さいし<笑>、ね、足長いよ、フワリちゃん<笑><笑><笑>ただ、僕らと比べてもねちょっと恥ずかしいかもしれないアインタースやる名前、ね、<笑><笑>ちょっと手指ずれてるし、っる<笑>そっかそっか、フワリ塾みんなのフワリ賞見せてやりますよ えいい見見見やれれれれれれま、めちょっ<笑><笑>ちょっとともめきー、えーえー、<笑>すご<ー>い<笑> すごーい<笑>わー、えー、<笑><笑>ということで失敗してフワリに残敗した。ひどいひどいこと言う。残<笑>敗したフワリに残敗した。ボロマロ兄貴にね。通にあらフワリからいいお願いがねあ、あるんですけど。うん、まあまあまあ。 男に二言はないみたいなとこあるけど。ほんとまあ、ちょ、ちょっと<笑>いいか、あの、勘弁してほしいところもあるかもしれないけど、いいまあ、ちょっといい。さすがに聞くだけね聞くだけね聞くだけね言うだけ言うだけ。うんうん、聞くだけね。よし。ふわりのオリジナル曲、作って、つかーさいえいいよ。